こちらからかオファーもせず、まあ、戦いに飢えてる人たちっていうのかな一緒に日本一戦いに飢えてる人たちを集めてると言っていたので、まあ、僕より強いやつを目指す話に行きましたスピードでなんかちょっと自信があるので結構いけちゃうんじゃないかなって思ってモンキチラーメンさんの1 0キロを一応完食しておりますはい 昨年、医師免許を取って、今は研修院2年目で外科医を目指しています。特技は柔道と筋トレで、柔道では何度か、えー、大会を優勝したことがありますし、筋トレはベンチプレス約70キロ上げれます。東京の住まいで、職業は会社員で、特技はまあ大食いで、ラーメン二郎で、ツーロッドハム。一応そのお店の席が5人、バンドと5人だったんで、12人分くらい。 ですかね、群馬県から来まし特技は大食いと条件さえ揃えば分身術が使えます画像を見た限りネギとスープとラーメンと割と単純な具材なのでなるべく麺にスープを吸わせないように工夫しながら無心で突っ張って突っ走っていく感じ。 大食いは昨年始めたばっかりなのでまだ実績らしい実績は持ってないんですけど先日ラーメン定食 6kg を完食してきて、まあ、まだ成長途中っていうような形ですねこの間バーガーキングの大きいやつ1個1 0 0グラムを8個食べました30分で1回ラストオーダーになってしまうんでそれで7個食べて最後のラストオーダーで8個食べて時間45分だったんですけど45分以内に8個食べたんです 始めたときは4キロぐらいしか食べれなかったんですけど、現在はその倍に食べれるようになったって感じですね、まあ、今回は僕が優勝するんで、一緒に頑張りましょうスピードで、なちょっと自信があるので、追い抜かれない、1人抜けして勝とうかなと思いますよろしくお願いし。まますす俺が勝ちます 鈴木さんの4ヶ月の月髪が生えてきたっていう実感多少は感じられますかねありますね、はい、順調に こ, うこれからどんどん生育していくんじゃないでしょうかねこちらはまあ待、まあ、合室っていうか、まあ、来られた方がですねこちらソファーが2つほどこう大事手術、うん、室入りますけど患者側からするとすごい大事なところで、ね、結構ここでなんか心落ち着く落ちそうでころ、ねねね、これだけ広いとすごいリラックスできますよ ね, そうですよね